はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日もですねあ、予約、まあ、いっぱいで、朝からあ、まあ、9時半から、えー、今9時半なんですけども、えー、ずっと見させていただいてですね、えー、本当にですねあの、治療院が本当に多いんですけども、まあ、整骨院、整、え、体、ー、院、整形外科、まあ、いろいろあってですね、あの、僕の治療院って、まあ、保険効かなくて、 整、まあ、骨院とかに比べると、まあ、高額にはなるんですがあそれでもですねあの患者さんが僕の治療がいいとかあここはいいですと、えー、言っていただいてですねあの保険聞かないんですけども毎日ですね、えー、患者さんでいっぱいでこう来ていただいて本当にありがたいなと、えー、思ってますなので、まあ、僕もそこにですね応えれるように、えー、治療技術とか知識とかですね、まあ、話もですねあの できるだけ楽しい話をできるように、えー、頑張っていきたいなと思っております。はい。で、今日はやっていきたいのは、椎間板ヘルニアの話をちょっとやっていきたいなと、えー、思ってるんですけども、今患者さんでですね、椎間板ヘルニアって、まあ、病院で、えー、診断された方が、まあ今の患者さんで多分5人、6人ぐらいはあいらっしゃるんですけども、まあ基本的な主な症状としては、まあ腰痛、えー、腰痛、臀、えー、部の痛み、臀部の 全部から大腿部、硬部、足先にかけてのしびれっていうふうに、まあ、歩行ですね、歩行なり何、まあ、何をするにも痛みがある、しびれがある、えー、っていうところで、まあ、病院でまあ MRI ですね、レントゲン MRI を取ってですね、ゲン MRI を取って、で、まあ、結果ですね、あのまあ、骨があって、椎間板、まあ、この丸椎間板ですね。 こ, の板があってまあ、こいつがですねピチッとこう飛び立つことによってこの神経を神経を抑えたことによって痛みしびれが、えー、起こっているという病態なんですけども一つ考えてほしいのがですねあ、まあ、基本的にはあのこの、まあ、風船がですね、まあ、腰腰椎ですね負荷がかかるときに例えばこう風船があってです、ね、こう風船をです、ね、こうプレスするぶーっとこう潰していって だ、まあ、だんだん潰れてきて二手に分かれてるこうぐっとこうこっちの広がった方にこう飛び出していくんですよねこの狭くなった方じゃなくて椎間マヘルニアっていうのはこっちでこう狭くなってですねあんんんんんちょっと分かあこうこうですねこうなってこっちにピチッとこう 狭くなった方じゃなくて広がった方にこの椎間板っていうのは飛び出して神経圧迫するんですね。で、えー、基本的にですねあのこのヘルニア基本僕もヘルニアなんですけど僕全然痛くもないししびれてもないんですよ高校生の時にちょっと痛みしびれがあってヘルニアって言われたんですけども、えー、手術をしたわけでもなくまあ普通に落ち着いてきたんですね、まあ、時間の経過とともに。たただ僕は今も飛び出したまま えー、MRI レントゲンを取ると、このままなんですよ。痛くなくなった。痺れがなくなったから、中に入り込んだわけじゃないんですね。この画像処見上は、このヘルニアの症状なんですよ。僕、今腰痛くないけども、取りに行ったらヘルニアです。例えば僕が演技で、痛い痛い痛い痛い痛い痛いって言って、病院行くじゃないですか。そしたらヘルニアですって言われるんですよ。僕は、これからずっとこの先。なので、この、 ヘルニアっていうものがあるから、あなたの症状は治らないのかあーっていうとそうではないんですよ。この骨に異常があったとしても、結局はですね、そこに画像上はそうなんだけども、結局痛みを出しているのはそこにつながっている部分、そこに負荷をかけてしまっている部分が、えー、痛みしびれが起こっているっていう可能性があるんですね。で、まあ例えばここの、 腰椎の、まあ、これ4だとして、まあ、5番だったとして、まあ、基本的にはこの45あとはまあ5番 S1 の間 S1 っていうのは、えー、仙骨ですね骨盤まあここにですねこう飛び出すことによって起こるんですけども結局はですねあのー、ここのここを負荷をかけてしまっている部分例えばこの骨盤のずれであったりとか 大臀筋っていう筋肉が硬くなってこっちに引っ張るとか引っ張ってここの腰椎部分ですね外外引っ張ってここに負荷をかけてしまっているえもしくはえここの脊柱起立筋とかまあこの真横にたれ裂筋とかいろいろあるんですけども結局この筋肉が硬くなっていることによってえここの痛みが起こっているまあ腰腰とかお尻の痛みが起こっているっていうケースがかなり多いんですよね。 一つ考えていただきたいのが、結局あなたはですね、ヘルニアと言われた、えー、場合ですね、まあ、リハビリに行かれると思うんですよ。えー、リハビリに行ってると思うんですけども、やってることって結局、この骨にアプローチするっていうことはないんですよ。やってることって電気当ててマッサージして、えー、シップ貼ってっていうふうにやってるんですけど、これ全部筋肉にしてるんですよね。やってることは。 あなたヘルニアですね。えー、痛みしびれあります、ね、えー、しびれがありますね。って言ってもですね、えー、やってることは骨じゃなくて筋肉にアプローチしてるんですよ。で、えー、それでなかなか治らない、全然治らないっていうのは、この筋肉のアプローチの仕方が下手くそ、えー、やり方が分かってない。ただただ、えー、その、ヘルニアって言われてる、出てる部分の真横らへんの、 近くにある部分をとりあえず電気当てたりマッサージしたりとかえっていう、まあなんとなく近くだからそこだろうみたいな感じでやってるんですけど別にここの筋肉をマッサージしたからといってここが広がるわけでもないですしあの意味がないんですよ当然ここの起立筋っていうのは硬くなって痛みしびれが起こってるさっき言いましたけども結局ですねそこを揉んでも揉んでもなかなかここに電気を当ててもその筋肉っていうのは一瞬 刺激を与えるのであの紛れるんですけど緩、ま、緩まらないんですね、それでは、えーと。痛みを取ろうと思うと、この筋肉の痛みを取りたいっていう場合は、えー、そこから筋肉の評価をして、検査をして、この筋肉が原因ですっていうのが分かったら、その筋肉を緩める必要があるんです。刺激と、刺激と、刺激を与えて紛らわすっていうのと、緩める、えー、痛みを取るっていうのは全く別物なんですね。 ただただ、あんまマッサージみたいな、あの、リラクゼーション的なやつ感じだったら、とりあえずそこの全身をやってみて、あのー、だるさを取るとか、ちょっと体軽くなったなって言うといいと思うんですけども、あなたの椎間板ヘルニアっていうのは、えー、この筋肉、関連している筋肉を見つけて、えー、そこをだるんだるに緩めて痛みを取る必要があるんですよ。なので、あなたのやっている、 今を通われているリハビリですね、電気マッサージ、シップっていうのは、はっきり言って意味がないです。うちに来られている患者さんでも、あ、全然意味ないねって言うんですよ。それはなぜかっていうと、患者さん自身がその効果がないことを実感してしまっているからなんですね。なので、えー、あなたの痛み、しびれを取るために大事なことは、えー、このヘルニアがあるからといって諦めないで、 えー、関連している痛みしびれの原因となっているそこを支えている筋肉がどこなのかっていうのをまず評価、えー、検査してですねでそこをそこが分かったらそこをどれだけ効果的に効率的に緩めれるのかっていうのがすごくこの椎間板ヘルニアを治す痛みしびれを治す、えー、症状を落ち着かせるっていうことに対して大事だと、えー、いうことを、えー、覚えていただければなと思いますはい えー、今日はこれで終わりにしたいと思います。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。